ビフォーテイクオフチェックリストコンプリートパーキングブレーキリリーステイクオフスラストセット v ンローテイトンダー皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスは柚きゆかりでお届けしています 2022年7月7日バージョンアップの2日目ですが早くも季節イベントがやってきました七夕イベントなのでずらせないのはわかりますがそれにしても大変です今回の七夕イベントはある意味去年の使い回しですでも今回お手伝いする6人の内容が全く別のものになっていたりするのでむしろこういうのでいいのかもしれません 6人中2人のお手伝いをすればクリアとなりますが、クエストのリプレイで6人全員をお手伝いした方がいいというやつです。このお手伝いにはバージョン 6.0 までのネタバレが含まれますので、ストーリーの後日談だったり、外伝的なやつだったりします。個人的に胸を打たれたのは、この極点女帝様のお手伝いですね。イルーシャさんまでサプライズで登場しましたが、さて問題です。ここで言われているあのお方とは誰のことでしょう。バージョン5を全部終わらせた人ならわかりますよね。